おはようございますラスからでござざいいまますすラスで本日はですね鶏と卵の専門店鳥玉さんっていうお店の、まあ、ネットのね販売から今回はいろいろ買わせていただきましたこれなんですけどうまそう塩水鶏の半身ガーリック丸焼きってやつをいっぱいねいっぱい買ったのとあとこの別に黄金タルタルっていうのも買ったのでこれをねいろいろトッピングのアレンジとかをしながら今日は めちゃくちゃ楽しんでいこうと思っておりますまずこの鶏ねもう湯煎で食べれるみたいなんで早速ね向こうで温めていきますい、うん、はいということで今こんな感じで準備が整いました鳥、いい匂いする<笑>冷める前に食べちゃいたいと思いますよしいただきます熱でもこれ熱柔らか ほろほろ見えるこれ鶏肉ちょっと豪快にうんうまいめちゃめちゃほろほろなんだけど。 <笑>全然ねパサつきもないしめちゃめちゃ柔らかいしこれいくらでも食えるうんうん これついてたねガーリックソースなんですけどこれもねかけるみたいなんでかけるみたいなんでん<笑>ちょっとかけまーすいやー<笑>うわーうまっ めっちゃうういいけどんね、今日はきれに食べなちょっとお野菜も。 うん。いいよ。そしたら、そろそろ。タルタルにつけちゃって。うん。うん。うん。<笑>いや、これこぼれちゃいます、さすがに。 これはね、絶対両方買うべきめちゃめちゃ合ううんうん、うんうん、まあでもこういう半身っていいなうん こうやって食べると油っぽいところからさっぱりしたところまで全部味わえるから最後まで飽きないしいい半身いい<笑>、うんうんうん、またこのタルタルがさ卵がねもうゴロゴロ入ってるのこれ嬉しい うんうま、うん、そろそろねここの白いご飯用意したんでこれと一緒に食べようちょっとガーリックソースつけてうん だうん、まいだこのタルタルめっちゃうまい、うん、なんかねこのタルタル黄身とかその卵のコクはめちゃめちゃあるんだけど最後の後味にねほのかに酸味がふわっとくるのだから濃厚なんだけど全然重くないこれもめちゃめちゃ美味しくていくらでもいける 幸せのカロリーの味がする<笑>そろそろレモンを絞ってみてさっぱりとねいただこうかなよっいいやうんこれもいいね <笑>うん。やった。これトマトいいわ。うーん、まあ。むしろこのタルタルで白ご飯食える。 うまっやっぱうまっうんうまいそろそろこの子の出番でございますうん 本当にうまいなビールめっちゃ合う<笑>うんあと半身3つだから残り 1.5 羽分ですね ね、買ったのはあと半身分家に残ってるのでこれはね改めて嫁さんと夜ゆっくり食べたいと思います。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 これめっちゃうまそう。暑い方。うん。うん、ちょっと暑いな。 これは合ううん絶対うまいもんこれこんな美味しくないはずないもん最後の半身はこのチーズプラスピザソースを使ってみようかなとピザソースかけてティーティーティ ー, ティー ピザソースとチーズ。もうこれは完全にチキンピザ。い熱いな熱いよ ももとあの下味にもハーブとかをがっつり使ってるからもうねピザよピザパンのないピザうん、めちょっとご飯残っちゃってるしタルタルも残っちゃってて。 もったいないんでドッキングでこのタルタルはね塩分自体そんなにないのでこういう食べ方してもねあっちり美味しいんだよね全然しょっぱくない、うんうんま、たださすがにねモサモサするんでコーラを タタルタルも僕の、ね、好みにバチッとはまってて絶対にねこのハーブのやつを買うんだったらタルタルも一緒に買って合わせてね食べた方が僕はおすすめでございますここ最近食べた食べ物の中でもかなり上位レベルにうまいって思った商品でした購入ページについては概要欄の方に記載がございますので興味がある方は是非一度ねご確認ください